雲の間から光の束荘厳の光景に未来を願う太陽と地球の間宇宙と宇宙と地表の境空と空と海の際に水平線一後一円瞬間の奇跡雨が降る人人雨が 《並べた言葉に嘘はないか取った行動に偽りはないか現実を突きつけられ日常がこれを感無意識に作用する》ゆっくりと静かにやって来る自責と無力感と喪失感時は残酷に過ぎ去る 冷静に孤独に決断する雨が降るザーザー雨が降る」。